腹筋をしてもなかなか下腹がへっこまないいろんなエクササイズ頑張ってるのになかなかお腹が痩せないそういった方におすすめな動画内容になってます今回の動画を最後まで見ることで簡単で首腰痛くなくたったの5回で下腹に効いてへっこんでくるやり方が分かってきます最後までご視聴ください はい皆さんこんにちはタートルです今回ですね簡単に下腹に効かす腹筋の方法ということで紹介していきます腹筋をしてもどうしても首とか腰が痛いお腹が疲れる前に違う場所が疲れてくるいろんなやり方をしても下腹ではなく腹筋上部に効いてしまう続けて腹筋しているのにお腹がへこむ実感がないそういった方に 簡単で行えるやり方になってます今回はスマートフォンを持ったまま行える種目になってますので一緒に頑張ってやってもらえたらと思います。それではやり方を紹介していきます。今回はフロッグ膝パカ腹筋を紹介していきます。膝パカというと足をこのようにねパカパカする内もものエクササイズなんですけどもこれが実は腹筋に効きやすくなるんです。以前クランチを乗せました。 この状態だと腰が浮きやすくて腰が浮いてしまう場合体が起こせれないお尻が緩んでるお腹に効きにくい腰が痛いそういったやり方になってしまいますそこで膝を変える足にすることで腰を床につけやすくなってお尻を締めやすくなって腹筋によく効きやすいというやり方を紹介しました今回はスマホを持ったまま膝を 通常、帰る足。通常、帰る足。このように、膝をパカパカしていきます。なぜ膝パカをするとお腹に効くのか腰が、 浮いてしまう場合腰をつけれる人っていうのはお腹に効かしやすい人なんです。要するに寝た状態で腰が床につくということはドローインができている状態になります。ドローインできた状態から体を動かす。足を動かす。そうするとより腹筋に効きやすくなります。この状態で腰が浮かない人はお腹に効きやすいです。ですが腰が浮く人は膝を開くと腰がつきやすい。ですがこの状態を繰り返すことによって 腰がつけれない人は足を閉じた時に腰をつけとくことに頑張らないといけません腰がつきやすい腰が浮きやすいを繰り返すことによって腰が浮かないように耐えながら腹筋を続けていくので腰が浮きやすい人がよりお腹に効かしやすくなってきまいます今回はこの腹筋をたったの5回一緒にやってもらいます その前に腰が浮きにくくするために10回ほどキャットバックを先にしましょうスマホを顔の下に置いて四つん這いになりますこれでお尻を締める緩めるっていうことを繰り返しますこれで腰を丸めてお尻締めるとちょっと腰が痛いそんな方はちょっと膝だけを開いてください膝を開いてこのように10回やってください いきます1、2、3、4、5おへそを上に向ける感じです、7、8、9、10、OK です、今まで腹筋に効かす意識ができました、次はフロッグ膝パカ腹筋です。 体を起こして膝パカを10回その間息を吐き続けます1回やってみます12345678910といった感じです負荷を上げるためには足の位置を前に出して膝パカしてください 辛い方は手前で膝パカしてください。状態はできるだけ起こします。手は遠くに伸ばします。10回の間はできるだけ息を吐き続けてください。細く長く口を尖らせて、お腹をどんどん凹ませながら上体をキープです。これを5回いきます。それではスマートフォン見ながら手を伸ばして、上体を起こしていきます。3、2、1、o 1、2、 三四五六七八九十。ちゅうおけい2いいきますスタート123456789 1 o k 3回目スタート 12345678910OK4、OK、回目あと2回ですスタート1 2 3 4 5678910OK ー, ケーああ疲れてきたお腹痛いラストいきますスタート12345678 お疲れ様でしたどうでしたかフログ膝パカ復帰お腹に効いたよっていう方はですねグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします通常のクランチっていうのはお腹を収縮させるのでお腹が休まる時がありますそして今回は上体を起こしたままで膝を動かして腰が少し浮くところを浮かないようにするお尻を足を閉じると緩むんですが足を広げるとお尻が締まるなので お腹に力が入ったままさらにキュッキュッキュッキュッとね腹筋に効かしてるイメージになりますなので通常の腹筋よりも効きやすいですそして10秒間息を吐き続けるってことで腹横筋をしっかり使えますのでお腹をへこませる力というのがね身についてきますいろんな腹筋やってもお腹がへこまない下腹に効きにくい首や腰が痛くなるそういった方は今回のキャットバッグプラスアルファフロック膝パカ腹筋というのをペアでやってみてください や, りやすかったよ聞いたよって方はですね各種 SNS やってますので Twitter でシェア YouTube で共有などをして拡散してくださいよろしくお願いします今回もご視聴ありがとうございましたお腹に聞いたよって方はグッドボタンとコメント待ってます